はあ、と。それからですね、あの、次元に行くそのに、その、4年っていう、その、その期間かかるって言いましたよね。それの計算がですね、17次元につく、つい、つくまでの、あのー、が4年ですよ。ここの8次元、まあ、黒い空間から、 あのー、17次元に行くまでの、あのー、ええー、が4年ですね。で、それ、それも、その間がですね、9、ええー、の層になってるんですよ。9、9。9。で、4年は、その、1ヶ月に直すと、48ヶ月なんですよね。48ヶ月を9で割ると約、約 5.3。 なので、5ヶ月と3日、そのし例えばこ、この黒の次元から白の次元まで行くのに、5ヶ月と3日かかるということです。はい。なので、1つの層に行くのには、そのクリアするのには、5ヶ月と3日かかると。で、またさらに5ヶ月と3日かかるということですね。 でその17次元から上21次元までは5層ありますんでえー、まあ5か月を5回かなかけるっていう感じですかねはい出ましたわ、まあ、ざとえー、そんな感じですねあのー いうことです、ね、はいえーまあ、ちなみにカラーも言っておきましょうかまあ言いましたっけカラーえー、と9次元が白10次元がピンクと黄色11次元が青と黄色12次元が赤と青13次元がえー 銀。14次元が金。15次元がダイヤモンド、クリスタル。えー、16次元が紫ですね。はい。で、17次元が、えー、まあ、オレンジと黄色と緑と、えーと、まあ、水色ですね。はい。 で、19次元が、えー、黄色、金色、えー、何色でしたっけあと、金、ピンク、のこの3カラーですかね ?3 カラー。4カラーです。金と黄色とピンク。3カラー で, す、ね、で全部の次元にそのプラスされるのは肌色ですね肌色がプラスされるという感じですねだから淡い色になりますね総合的に淡い色になりうんまあざっとそういうふうにですね、まあ、あの作成して、まあえー、5年前にインプットしたんですよね まあ、茶色も入れたんですけど、茶色はなし。はい。なし。っていうことです。まあ、皆さんがですね好きなカラーにですね、いけると。で19次元から19、20、21はですね女性しかいけません。これ限定。 19、20、21次元は女性しか行かれません。そういう設定しました。はい。女性のみの世界ですね。まあ、男性だけっていうのはね、嫌でしょうね。やめといた方がいいと思いますね、それはね。あやっぱり女性がいた方がいいと思いますね。ほんと、<笑>やろうだけっつはわね、ちょっとね。<笑>あのー、 調べがないと思うので、ね、それはちょっとね、あの作成しませんでした。<笑>まあ、とりあえず、えー、そんな感じですね。今日はの報告は、はい。まあ、とりあえずそんな感じです。あとはね、他に他いないですか？ないないですね。まあまあ今日購入してきたのですね。 まあこれですかねえー、っとまああのこれをちょっとね買ってきましてですねまあスケジュール法ですね大事なんですけどもねスケジュール法はこれをですね購入2000円であ購入してきました税込みではなくあ税込みですといくらなら20002000兆円くらいですね これを買わさせていただきました。ありがとうございます。これを作成してくださった方、ありがとうございます。はい。これぐるーっとね、あの、まあ見たんですけれども、やはりあれが一番いいのかなという感じですね。はい。うん。 うんまあまあそんな感じですねはい<笑>、うんまあ、100円ショップでちょっとあ購入してきましてまああのー、まあ器とかですね、まあ、お盆とかまあお箸とかですねちょっとねあのー、お椀が欲しかったんでねお椀を買う 買いつつちょっとそれプラスですねあのー、購入してあのー、来ましたねあとはあとは特に楽しみですねこれから本当にあのね一生をですね、あのー、やっぱりもう本当こう ってもう、ねその、も う, いもうい、もうって言うくらい の, です、ね、その皆さんがですね、もう充実して、あのー、楽しく幸せにですね、まあ、かつやりたいことをですね、あのー、やって終えて、またさらなる次のね段階へっていう風にですね進んでほしいなと。 思いますあの年配者の方もですね、本当に諦めずにですね、あのー、本当に、もう本当にですね、楽しみがですね、まだまだ、まだまだまってきますよ、待っていますよっていうことですので、あのー、もうしば し, しばし、もう少しですね、あのー、1年でも2年でもですね、 あの3年でも4年でも5年でもあの生きてほしいなと思います、うん、まあね今働いてる方もですねあの徐々に徐々にですねあの 国ですね。なっていきますので、はい。もうちょっとです。本当に。まあ、あの車の方もですね。そのバス。バスです。とかまあ、電車ですね。まあ、乗り物でもあのまあ、飛行機とかですね。ありますけれどもですね。まあ。徐々に徐々にですね。 全員がですね、本当にそういうふうに楽になる時が、ね、必ず 来, 来る、きますので、はい、もう、本当にですね、幸せにハッピーにですね、あの送ってほしいなという感じですので、皆さんでもうそういうふうにのもの広げていってくださいね。 でもねこうでもねってあのそのねもうつつき合いとかそういうこともうねもうそういうのはもうダメなし争いや競争はなくなりますはいそんなのは必要ありませんっていうことですね本当の 本当のことってまあよくよくですね頑張ってきましたね本当にじゃあ今10分ですので、えー、ここで一旦ね切り上げたいと思います